みなさんこんにちは。こんにちは。えー、今回のようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出します。阿蘇市一宮町宮地の潜水橋に来ています。えー、こちらは私たちの後ろがですね。そうですね。宮山霧島が形成することで有名なんですが、はいうん、まあ潜水橋というのは千人も酔うほどの帝国。うんうん というあのはい、それはそれは見事な三山霧島ですね見頃を迎えるんですがまだちょっと残念ながら今は で, ですけどね5月中旬ごろが見頃になる三山霧島なんですが、はい、実はこの場所もですねあの熊本地震以降立ち入りができなかったところで、えー、4月の初めにですねやっと開通したばかりですと、はいね、いうことについてますお聞かせあのやっぱり霧島潜水橋の、うん 市民の皆さん方もそうですけど多くの方々が早く見たいなと思っておったのがようやくあの熊本地震の時この潜水橋に行く道路とかがあのズタズタになりましたしまたあの施設そのものが相当ひどくやられておりましたのでその修復ができたおかげで このようにたくさんの多くの皆さん方の力によって無事来れるようになりました今年こそは宮山霧島 の, その潜水橋の辻いいっぱい咲きますので皆さん方に喜んでもらえるんではないかと思ってますけど。うんうんうんはい えー、まあそんな中ですね、あのー、少し火山活動もやや起きていることがちょっと心配なんですが、うん、その辺りについてはいかがでしょうかちょうど4月の確か16日の夕刻だったと思いますし、はい、それともう一つは4月の19日の朝方に、あのー、ごく小規模の噴火を起こしました全国でだっと流れたからおこれは大変だなと思ったんですけれども。 その後あの火口の方もだいぶ小康状態を保っておりますしあの日常においては何の被害もありませんでしたし私たちも市民の皆さん方もあのあいつものような生活を今している最中ですからそこは失敗はないと思っております。まあ、ちなみにに日日の 前, 2日前に あの自主規制ということで、はい、1キロ圏域についてはあの立ち入りを禁止をしておりましたやっぱりあの安全を第一にしながら訪れる皆さん方そしてその周辺で働く皆さん方が安心してあの楽しめるようにお仕事ができるようにその体制をいつでも整えておりますのでまずはあの安心をしていただきたいと思います。はい あのね、この場所潜水機はもちろんですが規制、はい、といいましても河口からあの半径1キロ以内草千里まではあの行くこともできますし、はいはい、あの雄大な、ねうんうん、あの阿蘇の自然を大型連休はぜひたくさんもうもうもう今度の大型連休は、うん、なんと10日間ということで、うんはい、あのすごい連休になっておりますので、うんえー、やっぱりあのちょうど春一番あのこの阿蘇にとっては、うん ますます良くなる季節でもありますしあの緑が綺麗ですし山々の緑もすごくきれいですからもちろんあの自然に咲くいろんな花々この三山霧島もそうですしまたツツジとかあるいはあの波 の, のスズランとかそれとかあの今度は花遊びのこれ西日本一のドームの中に。 大きなバラがいっぱい咲きますので、うん、たくさん見所があると思いますので、うん、まああのぜひともおいでいただきたいと、うんはい、心から歓迎したいと思ってます。ま、う、あ、んえー、ね、市長からいろんな花の見ごろの話題が出ましたが、こちらですね、早、う、朝、ん、の花ごよみ2019が、うんえー、もう開幕しておりまてそうですね。はい、あのー、ここの三山霧島は本当にですね、うん、見ごろを迎えればこういうふうにピンクのこう。どうだ、すごいな、すごいんですよね。 ことがあのはい、いうことができるんですが、まあ、先具合はだだいいいいたつ頃にあの僕もちっちゃい時からここに来てあの、うん、見てますから、うん、一番満開になる頃は5月の中ぐらいかなとは思うんですけれども、うん、でもその前にもう、うん、つぼみもいっぱいあの、はい、ついてますし、うんうん、よくよく見ると大きなつぼみがたくさんピッシッついてますから、うんまあ、相当期待はできるかなとは思ってるんですけれども、うんうん、そういうつぼみが もう待ちきれないということで早めにあのもう連休の時は咲いてくれると思いますから是非とも足を運んでいただいてでもここだけではないんですよねその後少しやっぱり高山植物ですから高台のところで阿蘇山城一帯の方も草千里を含んであツツジがだんだんだんだん咲いてくることになりますので是非ともあの楽しんできていただければと思います、はい。 えー、今ご紹介しました、えー、花の祭典ですね。えー、阿蘇の花ご読み2019ですが、はい、ここでちょっとお知らせをですね、私の方からしたいと思います。えーえー、いろんなイベントがあの期間中あ。ありますね。はいあのー、5月12日には、阿蘇神社で野立だったりとか、うん、あとは、えー、5月26日には、一、えー、宮中央駐車場、阿蘇神社の近くなんですが、うん、触れ合い動物ランド及びダイビング大会。うん えー、そのほかにもえ花遊びでは春のバラ祭りがえちょうどですね、4月の27日、6月中旬まで開催されていますし、またいろいろ、ですね、阿蘇山上スタンプラリーですとかフォトラリー、それからいろんな花をあの写した カメラマンの方の、あ, あのフォトコンテストも、うんはい、こちらもですね、すね毎年企画が寄せられていますので。うん、ぜひ、あの花の見頃、まだまだ6月中旬頃まで、いろんな場所で。はい、そ, うでそうです、そうです。行きますので。特、ね、に、あ の, あの先ほど言った、あのなんと言っても九州最南端で。うん、あのう、カレンダあのう、小さい白い、あ の,、うん、あのスズランも、はい、受精をしている珍しいところですから。うんね、ぜひとも、あの訪れていただければと思います。うん、はい。 えー、ではここで市長からクイズをお願いいたします。そうですね。あのー、今日のクイズは、うんえー、ちょうどこの潜水橋にある三山霧島がいっぱいありますけれども、うん、だいたい何株ぐらいあるかなというのが今回の、うんはい、あのクイズにしたいと思います。はい。えー、ヒントはですね、今回三択にいたしました。えー、次の三つからお一つを選びください。一、えー、番は十カブ、二番は 100株株、うん、番は5万株です、うん、まあ私たちのね後ろを見れば見ればもでもわかるかなと思いますけど<笑>、はい思いますえー、視聴者へのプレゼントは、えー、今回花遊びさんからバラドームの招待券通常大人400円分の、えー、ご招待券を10名分いただいております、うんえー、こちらですねいつもはあの締め切りを持って抽選をしてあの送っているんですけれども、はいはい、今回はちょっと期日が6月、うん ありますよね。ということで、うん、今回は先着順であの正解者の中から先着順で皆様にお送りしますので、えー、先着10名早い者勝ちでございます。皆様どうぞあのお早めにご応募ください。うんえー、今回の、えー、ようこそ視聴室はいつもの視聴室を飛び出しまして、えー、現在開かれております阿蘇、えー、の花語読みを中心に視聴にお話を伺いました。視聴どう も, どうもありがとうございました。